ご乗車ありがとうございます。 なお折り返し列車ご利用のお客様一旦お降りいただきまして再度のご乗車が必要となります大田急から先上定の方面お越しのお客様11時38分発 同じホーム、一番線からの発車となり、ね<笑><笑>ね<笑>ね、ます。 どうぞお仕方のカ だ, だから放<話語><話語><話>りください。<話語><話語><話><話>